<笑> あ, あ、どうも、今日2日目お疲れ様でした。<笑>まれです<笑>あーアーおーたい毎回やちゃんにいいつもありがとうございます イイいいのし相当て匂をだす ね, <笑><笑>は<り>ね<笑>、はいいいただいてみたいと思います、みません。<笑>はいいや <笑>うん、<笑>ちょっとかあーあーか、ねね、涙出てるいいに、ね、辛のこちらのカツサンド。こちちらはですねちゃんの千葉の 一番のカツサンドにこちらのチキンのタイカレーをね、あの少し湿らせてみます<笑>ら、ちょっとですね、あのこっちら、おいしく辛いです。これはもう 1850年、え黒船に乗ってやってきた。ででですす<笑>僕ののの話は大体優勝<笑>正しいい い, い, いれと葉さんみななよう<笑>、はい、やっぱ上さんたいなも ちょっと多めにおいいいですね美味しそう何よ、はいま、<笑><言う>これ。 お疲れめでとうございます。